皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年5月7日、今日のみんなのお知らせ広場のこの記事が、個人的に久々のスマッシュヒットでしたので、シェアします。ダイレクトマーケティングです。今日の究極エビルプリーストは、パラディン、パラディン、レンジャー、僧侶の構成でいきました。ガーディアンとパラディン、どちらがいいかを試してみましたが、正直言って、どっちでもいい感じでした。 どちらにも一長一短がある感じでした。ですので、緑玉の検索で、パラディンがたくさんいるようならパラディンを2人、少ないならガーディアンを入れる感じですかね。以前の動画で、このサポ3構成だとレギローを倒せる未来が全く見えないとか言っていましたが、倒せました。しかも結構余裕でした。以前と今で何が違うのかなと考えましたが、よくわかりませんでした。多分、運が良かっただけだと思います。